こんんにちちは、スプレアというのベルちゃんです、えー、今日の動画でですねそばを作りたいんですけどオリジナルレシピっていうあのメキシコっぽくそばをやっていきたいと思いますいやとりあえず材料をいっぱい買ってきたであの簡単なそばを作りますまあじゃあ材料はこれですねそば、まあ、ですあと卵とキャ桜全部。 川のつゆあとメキシコのソースです。でです。じゃ見せましょうか。卵を乗せていきます。ほうもも美味しいとさくら一点 で, んでもう本当にちょっとだけ上にこれがもう美味しいだと思う。どっちにやろうと思ったけどまあこれはね多分ちょっと違うから。 とりあえずハラペーニョペペーーパーにしますハラペーニョはこんな感じですいいんですねああ綺麗綺麗綺麗。そしたらこっちのつゆ美味しそうちょっと食べてみましょうでなぜメキシコっぽくって私たちね卵をよく使うあの料理でよくよくよく使うこのあのサクラて ん, んはないけどなんかこれは可愛いと思ったから入れた ま、味は結構好きだよおいしいなんかみのまもまもしよかったらみんな次はそば食べるときにちょっとハラペーニンを入れてみて辛いって感じがするけどそこまでなんか辛いとかじゃないからおいしいですおいしい今度はね これもこれ も, 入れるかも。これれこ何って思った人が多いと思いますかあともっとねあの本当の日本料理をちょっと頑張って頑張っていきたいと思いますまあ今日はねちょっとメキシコっぽくそばを作るけど今度ねまあまあ別の動画でちゃんとした あの日本料理を作っていきたいと思います。それだけです。まあ、チャンネル登録と高評価お願いします。コメントも忘れないでください。皆さん、アディオース